で次に、えーと、不動小数演算における丸め誤差について説明をしておきます。この丸めという言葉ですね。とラウンディングとかラウンドオフという言葉で、うんとまあ、日本語で丸めというとなんかあの、髪の毛をこうバサリ切る、切って傍然することを丸めというふうに、丸めるという言い方もしますけど、ちょっとそれとは違うんですが、えー、とこの不動小数演算における丸めというのは、 与えられた真の値 X をです、ね、有限桁の不動小数 x' で近似することを意味します。で、丸め誤差という言葉もありまして、その実数を不動小数で、えー、に丸める際に生じる誤差のことを丸め誤差と言います。えー、そこでまあ一応ちょっと先ほどのです、ね、相対誤差とあのじあの絶対誤差の、えー、っとについてもう一回確認していただきまして、で次にこの 駆動小数で出てくるこのマシンイプシロンという値について紹介しておきます。これはですね、あの今申しました、駆動小数に実数を丸める際の、非ゼロの駆動小数をの丸め誤差の相対誤差の最大値をマシンイプシロンと言います。でここで、x を真の値として x、x プライムっていうのを駆動小数に丸めた値とするときにですね、 この f の min っていうのは非0の駆動小数の絶対値の最小値ですね。それから f の max っていうのは非0の駆動小数の絶対値の最大値としたときに、この丸目誤差の相対誤差の最大値っていうのをこのマシンイプシロンと呼びまして、えっと、イプシロンの m というふうに表します。で、このマシンイプシロンなんですけれども、この x を1と置きますと、このマシンイプシロンっていうのは、 あのこの不動小数、今与えられた不動小数の表現で、1プラスイプシロンが1に等しくないということを表すことのできる、正のイプシロンの最小値にもなっているということがわかります。でまあ、その理由なんですけれども、うんと今ですね、この x を真の値として x、x プライムっていうのをこの不動小数に丸めた値としましょう。で、このときに、その、 x' をですね、x かける1プラスデルタというふうに表すことにします。えっ、ー、と、デルタっていうのは、うんと、まあ、あの、絶対値がイプシロンより以下になっておりまして、このイプシロンっていうのは、その仮数部で表せる、仮数部の桁の一番小さい数ということにしますけれども、まあ、こういう形でこう x' が表せると。で、このときに x、x' の相対誤差っていうのが、えっ、ー、と、まあ、この、 x から x' プライムを引いた数ですね。ですので、x のデルタ倍で絶対値は抑えられますので、で、ここからその x' の相対誤差っていうのは、この式を、両辺を x の絶対値で割ると、あのこういう形になるということで、その、まあ、イプシロンっていうのが、その、えっ、ー、と、仮数部で表せる最小数なんですけれども、これが、えっ、ー、と、まあ、 あのすなわち1プラスイプシロンが1に等しくなるような最小値ということになります。でこのマシンイプシロンという値が、その浮、まあ、動小数の誤差を決める上で一つの指標、精度その浮動小数の精度を見る上での一つの指標になっているということをされておいてください。で、えー、じゃあ、あの現在ですね、その、現実に我々が使っているコンピューター、 もしくは携帯電話のような計算機で、不動小数というのはどういうものが使われているかっていうことを紹介しますと、えー、IEEE754 という不動小数規格があります。でこれはあの現在の多くの計算機であの採用されているですね、あの不動小数の事実上の標準規格です。でこれはあの1985年に最初の規格があの制定されておりまして、でまあ、それから何回かの改定を経て、 現在の企画は2008年に制定されたものが使われております。でまあ、企画自体は2進数ですとか10進数、それからいくつかの精度別にです、ね、複数の企画から成り立っておりますけれども、うんと今最も広く用いられているのはこの2進数の倍精度と呼ばれる企画です。でその IEEE の754 の,、ね、の倍精度と呼ばれる不動小数の企画を一応ここに紹介しておきました。 この i e e p 7 5 4の倍精度の浮動小数点数では、全部で64ビットのメモリを使います。で内訳としましては、一番左側にある符号ビットが1ビットで。次の指数に使うビットが11ビット。で、えー、と残りの52ビットをですね、仮数に使うんですけれども、一応この i e e p 7 5 4の規格では、仮数部はあの必ず整数部を1に正規化すると。 ルルールを定めてておいてしかも常にこれ1にしているんであればあのこのビットに含める必要はないのでこれを暗黙の仮数ビットというふうに置いているわけですね。で合計でその53ビット分の仮数部を設けたあの不動小数の体系として使っております。まあ、ちょっとこれもあのよく見ると結構煩雑かもしれませんのであの必要な人は後で復習をしておいてください。 ここまででよろしいでしいい、ょうかはい、ということで、あとですね、2.1.3 項には自然数の表記としてグレイコードというのがありますけれども、これはちょっと時間と難易度の都合で省略いたしますので、興味のある人は読んでみてください。それからの整数の 2.1.4 項の整数のマイナス二進法についても、ちょっと時間の都合で省略させていただきます。 はい、ということで、今回第2回では以上のことを扱いました。まず、二進数ですねで、えーと。符号付き整数の表現ということで、特に二の歩数を使った表現について説明しました。次に、次数の有限桁の近似と不動小数について紹介しましたで。その中では、絶対誤差や相対誤差の概念について確認しまして、 あとその駆動小数における丸目誤差とマシンイプシロンについて紹介しました。で最後にこの駆動小数の実用例として IEEE の駆動小数規格について紹介をいたしました。えということで第3回ですけれどもあの次回はあの多精度整数の表記と加算というところに進んでいきたいと思いますのであの必要な方は予習をしてきてください。えそれではあの今日の講義はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。